お願いたいたします。会場の皆様、こんにちは。<笑>えー、二年ぶりに、お、えー。日の国、よさこい祭り参加できて、嬉しく思います。えー、新曲の。披露させていただきますが、ちょっと、あけずりで、水もある部分も。ありますが。 目でお見守りください。よろしくお願いします。それでは終わります。会場お客員、で、おい。 先生がべてを焼き払う。